令和元年10月24日、ラリー日本2019 in 九州に参加したクラシックカー60台余りが、阿蘇市一宮町の門前町商店街に集まり、地元の高校生などから温かい歓迎を受けました。午後1時過ぎ、地元の阿蘇中央高校の生徒らが待ち受ける中、門前町商店街に世界の名車が次々と到着しました。 このイベントは、日本を元気にする応援プロジェクトとして、日本の自然の美しさなどを世界に発信しようと、一般財団法人ラリー日本が、毎年全国各地の名所を回り開催しているものです。11回目となる今回は、九州で初めて開催され、23日に鹿児島を出発して、この日、宮崎から阿蘇にやってきました。 ラリーへの参加資格は、1974年12月までに生産された車で、門前町商店街には、所狭しと世界の名車が勢ぞろいし、見物に訪れた人たちは、写真に収めたり、中には子供を乗せてもらったりと交流を深めていました。また、地元、 阿蘇中央高校総合ビジネス科の1年生から3年生までの生徒67人がビジネス科の実習を兼ねてコーヒーや商店街の名物グルメなどを配りおもてなししました一行はしばらく門前町商店街で休憩した後、次の目的地大分へと出発しました